はい入場。走って走って。走って走って。って<笑>はいえ式、ー、祭2回目の演舞となります。えー、次に踊る曲は関西京都今村今村組さんの曲で髪型、えー、という曲になります。 この曲は子どもたちの方がうま、えー、いので全列で踊っていただくことにしました、えー、ぜひ見ていただきたいと思います、えー、ちょっとできればマスクを外してほしいっていうちょっと声があったんですけれども花粉がひどくてちょっと今日だけご愛嬌お許しください、えー、マスクの下は全力笑顔で踊らさせていただきます 山豊樹の桜悠久の森は島の時男は揺らぎ泣いて泥水の中から望む琵琶の海に切腹が空よ一夜を幻 シー はいありがとうございました。